今日やってまいりました、クレイジーボール、フリースタイルフットボールの、よっ、技、よ講座。はい、よろしくお願いします。はいし、What's up? What's up? What's up? What's up? で、今日やるのは、ミラージュをやります。はい。ミラージュです、ね。ミラージュだよ。あのミラージュを今日やっていきます。つい、じゃあ、もう早速やります。はい、早速やります。はい、じゃあ、まず、できてほしい、動作があります。うん、うん、そうだ ね, うなんね、はい。まず最初なんか、こう。 ステップ1があるんですよ、うん、倒さなきゃいけない中ボスがいて最後ラスボスが出てくるっていう感じですで中ボスは中ボス は, 普通はリフティングこうだけど地面につけた状態でこうやってうんこうやってやるとこういう感じこれはむずいんだよねこれはちょっとむずい、ね、これは、はい、かかとを地面につけます、はいはい につまま、はい、先を上げます、はい、でボールが触れるタイミングでちょっと屈伸してあげるちょっと バ, ネバネみたいな感じで上げればいけるっていうことですねやり方が右足で上げて右でやるんじゃなくて 右, でしゃみ右出しでいっ て, 右出しで行って左出しで左出しでいくっていう感じです ね, そうですね はいはい、これはクロスオーバーとは逆ねクロスオーバーは右足で上げたら右でやるんだけどミラージュは右足で上げたら左でやります次のステップは、えー、もう足をつけましょうあこっちをまたぐそうまたぐ足をつけるこれはもう簡単右足で上げるじゃないですか右足上げてピョンってやるんだけどピョンってやる瞬間にクロスオーバーと同じように足をかぶせれば で, せできます OK です 終わりイージーなんでみんなやってみてくださいめっちゃイージはいそう、まあ、もう足し算レベル足し算数<笑>マジでこれだけできればあとカプセルだけなんで、えー、めっちゃ簡単ですはい、はい、数学までいけないからはいそ、はいはい、んな感じねすいう感じです今回はちょっと緩くいったんですけど、はいはい、超簡単なんで、まあ、マジでこれだけできれば、うん、これぐらいはすですこれだけ で, で, きればできちゃうはい本当に緊張、はい、みんな5分で、はい、5分でできるはずなんでできるだたらみんな練習してみてくださいと、はい、い, いう感じで終わりですバ イ, バイバイ We have a night of a machine.、Mm -hmm.